演舞開演どうも私の連れ連れなる日常演舞さんですよねはいというわけで本日はチャンネル登録よろしくお願いしますファミリーマー、まあ、グラタンコロスケバーガーを買いながグラタンコロスケってと言うとマクノナルドのイメージがありますけどマクノナルドのイメージでありますマクドナルドのイメージで食べたことないのですがじゃあ何ですか じゃあなんでかってるんでしょうねんそれでははい、中身はこんな感じですねではいただきます うんクリーミーなと歌っていますがどちらかと も, もったりしてそこまで口の中に程よく届くでている感じではないですねだってホワイトソースのちょっとミルク感が足りないかなという気がしました、まあ、ふんわりしていて美味しくはあったんですがもうちょっともったない部分があったのでこちらも提出させていただきます下の方の卵サラダ部分ねご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです演舞終演